ずっとそれからですね距離ですね距離の説明もしておきますえー、っと私が、えー、54歳から58歳の間 この4年間4年間という時間がありますけれどあ見えねえかもうちょっと上かな4年間っていう時間がありますけれどもこれ次元のですね実はね次元へ行くための く年数なんですね。年数、四年で四年で、年ってえっ、ー、と次元がですね、えー、っと宇宙空間が黒の宇宙空間が。 中空間が、えー、空間空間空間空間が8次元なんですね次元何でしょうで8の上が9次元が9次元がですね白 えー、白で十次元がですね元がピンクとピンクと黄色ろのあのー、カラーカラー空間 空間になっていますで私10次元まで見に行ってるんですね実は夢の中でこ。この9次元と10次元はあるっていうそのことはもう空間から教えられてるんですね。で11次元が でここは見ていませんこっからす上はなぜかと言いますと私が作ったからです<笑>作ったんですからで、えー、12次元が<笑>もうぶっちゃけちゃいました、ね、ぶっちゃけちゃますね 十二次元がえっ、ー、と何でしたっけ赤と青で十三次元がえ何でしたっけ銀 で十四次元が金で十五次元がダイヤモンドダイヤモンドで十六次元が紫 紫ってどういう字だっただっけ。紫。まあいいや。いやいや紫。キーなんですね。で。十七次元。十七次元が。 えー、オレンジ、緑、えー、緑ってどうこきました？結構でしたっけ？緑、えー、青、青というよりも水色ですね。水色と、えー、黄色。 で, す、ね、でこれが3倍あります1 7 1 7 1 7 1 7 1 3倍はいで18がなくて二十次元がピンク金肌色 <笑>でこの肌色っていうのがもう全次元、えー、全次元 に,、えー、元にあるってことですねでこの次元1次元要は今8次元なんで八次元で8次元から 8次元から9次元に行くまでの行くまでの、えー、期間はざっと5か月と3日ですこれで一つの次元に行けますこの期間5か月と3日で、えー、今の宇宙空間から 9次元に行けるというその計算が出てきたんですよね終わるとねもっともうちょっとあの早、ー、くなるかもしれませんけどでこれの速度がですね510キロ速度は速度は キロこれが一番ベスト な,、えー、ベストな速さ速さになります。はい、これ以上のねこれ例えば 倍, 倍の距離だとですね本当に見えなくなってしまうそよるしの世界になってしまいますので。 素粒子の速度っていうのは1200キロなんですね、素粒子。粒子の速度が1200キロ。んですね、これ、こんな、こんな速度もついていけませんので、物体は、はい、物自体はですね。 なのでもうこれはもう例体のですね例体の速度ああ例体とどこか行かなあ例の速度なのでこの領域は無理ですはいなのでえー この54歳から4年間の間に17次元に行くため の, その速度がですねこれで行くと4年かかると17次元に17次元に行くには510キロで、えー、行くと到達すると。 とうたつし、するということですはい今9分ですあいちば10分ですけれどもここまでも出てますまあ5か月と3日はかかるよと1次元に対して一次元に次元に対して はいでこれが本当かどうかっていうのをですね私は実際に確認したいんですよねなのであのー、衛星をですね衛星探知機をですねもう本当に小型でいいです小型でいいんですはいそれをですねそのカメラをつけてでなおかつその まあ、音声ですね 音, 音とあと計測器ですねその密度をどれだけ測れるのかっていうその計測器をつけるっていうその衛星探知機をですね作成したいんですねはいまずそれをですね、まあ、フリーエネルギーを使ってあの、まあ、小型のですね クリスタルの生星地知をですね作成したいなと思っております、はい、でこの5か月と3日じゃあど う, する ど, うどうやって生活すればいいのかっていうことになってくるんですけれどもその乗り物に関してですねその乗り物にその必要なことがあるんですよね では食に関して、第一に食、食の問題、食べることに、食べる問題ですね。えー、問題が あ, ありますね。これ、ちょっと考えなきゃいけないんですけれども、問題、問題ですね、これね。これをどうするのか。 まあ、一つの、まあ、クリスタルでもいいですしそのクリスタ ル, タル構造でこの中でその一軒家一軒家い一軒 家, 一軒家いや く, らいくらいのですね スペースのです、ね、大きさのです、ね、クリスタルのです、ねえー、乗り物のものをです、ねえー、作成しなければならないと。まあ最低でも5か月と3日分のです、ね、食料をですね あの持続してその、その中でですね生産できるような形にですね、作りにしなければならないっていうのが一つですね、これ一つ、これ一つ。はい、まあ、日常で、その、まな、あ、んですかね、そのできること。 ですね、やりたいこととかです、ね、あと情報を、まあ、見ることとかです、ねまあ、パソコンとかです、ね、携帯とかです、ねこのまあ、電波も非常にこの強い強いんですけれども害がない。 はい、害がない、えーえー、電波ですね、もう作成しなければいけないということですね、まあ、そんな感じでしょうか、まあ、あとはまあスーツもスーツができて、空飛ぶ靴もです、ね、作成できてです、ね、本当に困らないようなその作りにですね、 こう用意しなければいけないということですね。ま, あ、また、ちょっとそ説明をですね、えー、してみました。はい。なので、私のタイムリミットは、えー、54歳までですね、54歳までにやらなければいけないと、このことですね、やらなきゃいけないということですね。もう私はですね、非常に、ぶっちゃけ、 早くあ、もう本当にあの取り掛かりたいですねもうこれ、これに関しては、なので、1人でそのやるっていうことは、まずですね、まず不可能だと思いますね、やっぱり誰か の, その協力がないと、ないしはその方々もですね、えー、行きたいという考えの方が集まってこそ、そのできる内容なので。 非常にその高度なですね、制、えー、作、作成ですね、これは。はい、あとは、もう、空間に着いたときの材料、どうやってその 作, っ作成していくのか。ないしはですね、その、えー、っとですね、あるものをですね、増やしていく。 増やしていく方法です ね, ね, ですねのの増やしていく方法をですねちょっと考えなければいけないですね今はですね食に関してですねその土水それから太陽 で, で、えーまあ、食が成り立っているんですけれどもこれが基本的なことなんですけれども その食に関してですね、その増やしていく、どうやったら増やしていくのか、なしは土なしにしてですね、あのー、生産していくのかっていうところ の, あれです、ね、あの問題、えー、考えなくてはいけないんですけれども、えー、っと土。 水が太陽ですねこの3個その3数字の3皆さん数字の3ってよく言いますね3が大事だって 3, は3神の数字だって言いますね3をねあのー、こ, これからですねその食物がですね、あのー、6つくですね、あのー できるないう、ね、あのしは育つ育ってまああの食べることができると食することができるとことができると。いうのがここ の, あの世界の基本的なあれですけれどもですね <咳>これをどうするのかこれをどうするのか、うん、こ, のこの3つの要素をどう変えていくのかっていうのはですねまず太陽はですね照明あれ照明ってどう書いたっけあ火って書いてあるんですね「照明」 水は水で水水に変わるものは、ね、ないんですけれども<笑>土土に関してはどうですかってことなんですよこれまず肥料がありますよね肥料要は栄養素ですね栄養素栄養素 これ ね, ねさて水に関してはどうするのかこれ氷っていうのはできますね氷氷形物体にすることができるということですが腐る っていうのもあるるんですね腐るこれあの何、ー、ですか、ね、あの何、ーね、リスクでリスク腐る腐るっていう あ, のあれがあるんですけれども、まあ、腐るこれをどうするかこれできてませんか 今だこのやり方をその害のないようにですねそのきれいな水にしてもらうにはあの先ほど話をしたそのこの機械ですね機械先ほどお話ししたマイナスイオンが出る機械これ何名前なんていうのこれ、ね。 あのー、紹介されたんですけれども、これね、まあ空気に関してなんですけれども、ですねこ れ, これなんですね、これ、えっとね、オーリラーが、<笑>前田山形方式、前。 ナスイオンがインフルエンザウイルスの 90% を除去するというえことなんですがーオーレラオーレラっていう会社ですねはいこれでまあこれでできると思うんですね腐らないんですよ。方法 で、これがですね、こ, こ, これこれはできるといいなと、土がこれにね、で, かえるのできるといいなってこう思うんですよね。で、これがなくなると。で、これもまあなくなると、必要ないですよ。 太 陽, 太陽ぐらいのその照明のあれがエネルギー、まあ、フリーエネルギーと照明がこうできればですねこれはもうできる問題ないだとっていうことはつまりもうこれで解決してるんですねこれに出会ったおかげでできるんですよもう そういういい技術ははでですすね人間は持っているんですなので、えー、そういう感じでですねあのまたですねちょっ と, っとですねあの、えー、こういうこともね膨らめて、まあ、基本的なことをですねちょっと変えるだけでですねまあもうそれはそれはそのパワーアップでですねあのできるとできてしまっていると。 いうことに気がつくわけですねそれからですね空間にですね何を作るのかこの何もない空間にですねどうやって作るのかどうやって設置するのかっていうこともですねあの考えていかなければいけないということですね。 まあ、空飛ぶ靴があれば OK だしそこれがないとねまず無理でしょこの空間を移動するのにでその素材ですよねあとはもう素材素材はもう自由にできるその素材の作り方型型番もそうですしあの 型, で型じゃなくてもそのコンピューターでね手がもう 鉛筆のようううになってしまうというこの5本のあ10本の指がですねもうできてこうアートでアートみたいにできてしまうしかも簡単にですねこの中にですね 作, 作成することができるとそういう技術もですねもう私の中にはもうありますともうすべてできますという感じでございますはい あとはその方々がですね他の方々がですねこのままね人生を終えるのかはたまたその新しいですねあの扉を開けるのかっていうところにかかってきてますもう<笑>はい なのでもう細かいことはもう完全にできちゃいます、はい、あとはもう気持ち次第ですねどれだけの方々がいるのかっていうことではいまあ私は私なりですねもうそういうタイミングが来ると思ってますもうその時はもう必ず来るなと なので、その地震のですね計測動画をですね、あのー、毎日、見ていますほとんどん見ているんですけれども、あのー、そういう聞いてきてりでいることもです、ね、見, 見なければならないという、ね、こともありますので本当に真剣ですね。 ねあのー、説明しておきましたはい距離の速度、えー、それから時間ですねはいもう計算は出ていますはいあとは現場あできるそのバス場がねあればねもうできちゃいますね私はもう自信ありますはいもうそういう 仕事に関してはですね、もう自信満々ですが、話し合いますね。はい、以上です。